プレステーション5ですサイズは幅 104mm 高さ 390mm 奥行き 260mm と p s 4より一回りを大きくすることにより処理能力や静音性の面で飛躍的な性能向上を実現します。 フロント側には USB Type-C ポートとハイスピード USB 対応の Type-A ポート。リア側にはスーパースピード USB 対応の Type-A ポートを2つ、LAN ポート、HDMI ポート、電源端子を搭載しています。フロント側の2列が吸機構です。リア側はべて排気口になります。 ベースを外します縦置きの時はコインネジで固定されています外したネジはスタンドの中に収納がきますで、このキャップを固定しておきます横をきにするときはベースを 回転させてくださいこのマークに合わせてベースを差し込んでください両側の白いパネルはお客様自身で取り外しが可能です自分の角を持ち上げてつ繋いにすると 後ろの角を持ち上げてスライドします。ここに冷却用のファンが内蔵されています。両側から大量の空気を吸い込みます。ps。5では2箇所にダストキャッチャーを設けました。ダストキャッチャーに溜まったホコリはこの2箇所の穴から正直で吸い出すことが可能です。 将来の拡張ストレージ用として、CIE4.0 に対用したデミフット2インターセンースを搭載していただきます。ここ<音楽>から、プレイステーション5を展開します。 大きの大型ファンを搭載しています。ケースを外します。 さらに20度のインチュレーターでマウントすることによりています次に w i f i 6と Bluetooth5.1 のアンテナにつながるケーブルを外します。 ここは16スレッドで最大 3.5GHz でクル別を進め CPU は最大2ギ3 g h z で区別を進めメモリーは DDDR6 を8個分けしサンル幅は最大で毎秒 448kW ストレーには HDD で変わりま 125GB の SSD をしカスタルな SSD コントローライす。オピコンソフトはスマデータの提供ソフトで電源 5.5GB の高速。 した高い冷却性能を実現するためこの器具に液体金属を採用しました我々は2年以上前からこの液体金属を採用するための準備をしてきました考えるありとあらゆる試験を実施し採用に でれ成果をますこれが画成心拍の前後。これが テンション。